でせっかくなんで五葉松のちょうど今の時期のこんな芽が出てるんで、はい、ちょっと芽の整理ですよねで例えばここいっぱい出てますよね、うん、でこういうのは2本にしなきゃいけないんで一番強いやつは摘んじゃうと一番、うんうん、伸びてるやつを摘んじゃう、うんはい、それで左右ありますんでこの左右のところを残すって言って。 目を抜いちゃうと。ですね。これでこう左右の目ができたよと。はい、でさらに言うとこれをですねえ半分にこう書いてあげるんですね。でこのこのちっちゃいプチプチありますよね。うん、プチプチが、はい、まあこれは短いからいいかまあちょっと上の方だけ取りますけどこれをこうつ書いてあげるととこれが葉っぱになるんですね。これがはいはい。はい とあもう1本ぐらい、ね、あ、ここにしましょうかでこれはこういう場合は3つあるんで真ん中のやつをかいた取ってあげるはい、はい、でなおかつ こ, これが葉っぱがこのまましとく と,、えー、と葉っぱがこう伸びていっちゃうんで先端を積んであげるちょっと気をつけないとそうするとこれが葉っぱになってくるよって、はい、でこういうのはみんなたくさんあるんで、えー、と同じようにやっていきます真ん中を取って 小さいのも取って、うん、でこれで枝を作っていくんですけどだからここは軸が今度枝になってきますね小、はい、枝になって葉っぱになるってくるで葉っぱは短く冷たいんでこう少し先端を切ると先端ですね、うん、はいこれねこう用事で丁寧な人は用事を刺すっていう人もいるんですけどこれ。 途中で刺して。結局その葉っぱの先端を痛めたくないから。はあはあ、刺すだけで取れるのか、ね。刺すと、うん、そうすると、この葉っぱを痛めないで済むんですよね。あの、こう折ると、どっちか痛めますよね、葉っぱをね。うん、こういうふうにやる人もいますね。これは相当丁寧な時間の、時間のある人ですね。<笑>はい。これをやると。どうなる、はい、そうすると、葉っぱが。えっ、ー、と、この ま, まと、ほっとくとですね。 葉っぱがねずっと伸びちゃうんです。長くいっぱい。なんでえっ、ー、と少なくすることによって短い葉っぱが作れる。えー、じゃあこの下の、はい、今のこの伸びてる人たちは、はいえー、それやったやってない。いやこれ多分どれもやってない、ね、どれもやってない。どれもやってないですね。結構葉長葉が長 い, 長いから何もやってないからですよね。そういうことは原因なんです、ね。そうですね。ですからこういうのも取ってきれいにしちゃいます。 これを周りのこういうやついっぱい切っちゃって、うんうん、で2つ短いやつ取っておけばいいわけですねで赤松はですね、えー、っと赤松と黒松同じこれもあの変えてやるんですけど赤松は1つには6月頃まあ木の大きさによって違うんですけど6月まあ大きい木だと6月の前半から中旬<笑>商品になってくると6月中旬とか。 7月入ると、まあ、ギリギリできますけど、えー、と目切りっていうのをやるんですね目切 り,、えー、目切りここから元から目切りをします、はい、6月例えば後半に、うん、んでそうするためにはこれは元気つけといた方が芽、うん、を切った時に芽が吹きやすいんで伸ばしておきたいんですけど伸ばすと今度ここが伸びちゃう雑器と一緒ですよねここが伸びちゃうなんでこいつは半分に折ってあげるとここ 折る。折ってこれも葉っぱがこれ葉っぱ残るわけですけど五葉、はい、松と目的が違うのは赤松はここを伸ばさないために押さえてあげるあこれを取って押さえてあげる、はい、目切りを考えたら元気につけておいた方がいいんですけどここは伸ばさないために折るっていう目的が五葉松は、えー、目切りしないですから、はい、目切りしないんであくまでも短い葉っぱを作るために半分に折ると半分に折る目的がちょっと違うんですね。えー 半分に折るのは、やっぱり6月なんですか。半分の今ですね。今やっ て, やって、6月に根元から切る。そうです、そうです。で、切りをするんですね、赤松は。かなり、あの、ちょっとざっくりしちゃいますけど、こんなふうになるほど。要は、力を押さえてあげて、ここの、軸を伸ばさないために。今半分押さえてあげると。見切りのことを考えると、伸ばしてあげたいんだけども、という、その瀬戸際のところですよね。なるほど。はい。ゴヨ松は。 伸びちゃうと葉っぱも伸びちゃうんで、ん短く半分に刈ってあげると、うん。ちなみに黒松は。あ、黒と赤は一緒ですね。黒と赤は一 緒, 一緒ですね、うん。はい。で若干ですけど、赤松の方が芽切りがちょっと早いって言われます。っていうのは、えっ、ー、と赤松はもともとまあ葉っぱ。こう優しく伸び、長く伸びても構わないんで。はい、あの早く切ってあげたほ芽切りした方が、まあ早めに葉っぱも長く伸びるよと。えー 黒松はあんまりこう葉っぱを伸ばしたくないんで赤よりはちょっと遅めにやると目切りですね。はい、という感じで、まあ、同じこういうね目を半分に折る描くってい う, いうものでも五葉松とはちょっと目的が違う と,、うんうんうんはい、ということですね。 しますかねこれ。いや可能性で全然あるじゃないですか。あります。うん、ラッキーですよこれ。水くれ。水く勝負だね千円。誰が持ってるやつですか。これはあの後ろの方でもうほ ぼ, ほぼ。放置されてた。あいやこれはえらい金属してますよこれ。これがまあ、復活したら。復活 し, たら復活したら運満じゃないですか。十、そうですね十倍、うん。いやいやいや十倍どころじゃない。倍<笑>何年かかるか。 <笑>いやだけど大丈夫ですよこれ本当ですか川、ね、崎先生はちょっと厳しいんじゃないかとあそう私はいけると思う正解は1年後冬ですよ冬冬をどうこうですかうん室内かな、えー